こんにちは、美香です日本一優しい本格パン作りの教科書「レーズン酵母編」が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんが教えてたパンの中からえりすぎのパンを皆さんにご紹介していきますはいまずリスドール 40g 純強力粉フランスパン専用粉ですねそちらとレーズン酵母 40g をよーく混ぜ合わせます混ざりましたらこちらを ラップをして室温で6時間を置きます。はい、6時間経ちました。フードプロセッサーを用意してもらって、こちらにドルチェ160グラムを入れていきます。グラニューと40グラムです。こちらを一度攪拌していきます。ざっと混ざれば OK です。はい、一度蓋を開けて、こちらにバター入れていきます。 バターは1センチぐらいにカットしたものですねこちらを1 0 0ム使う直前まで冷凍庫に入れておくといいでしょうまたこちらをね攪拌していきます粉チーズぐらいね細かくしていきますよどうでしょうねフードプロセッサーをお持ちでない人はボウルの中にねこちらの材料を入れてカードを使って細かくカットしておてください 手でやる場合も粉チーズと同じくらいまでね細かくしていきます。一度開けてみましょう。まだちょっと塊があるのでもう少し攪拌していきます。さてどうかな？おもうタラタラですね。粉チーズのように少しねお粉が黄色くなってきます。こうなれば OK です。はい。 そうしましたら6時間置いておいたリスドールとレーズン酵母ですね、こちらを入れていきます。混ぜやすいようにいくつかに分けてね、入れていってあげるようにしてください。膨らんでますよね。はい、また蓋をして攪拌していきます。2、3個塊ができるまで攪拌していきますよ。 ちょっと固まってきたのわかりますかはい、一度止めてみますもうちょっとね固まってた方がいいのでもう一回回していきますねはい、少しでいいですはい、いい感じになりましたのでこちらをラップの上に出していきましょう ラップちょっとね大きめに用意してもらってそちらの上に生地を全部出していきましょうお粉がもし残っていましたらそちらのねお粉もね全部出していきましょう歯は気をつけてくださいね出しましたらラップを使って 手にくっつかないようにねラップの上からちょっとね押してあげますで向きを変えて2つ折りにしてまた押すっていうのを何回繰り返していきましょうやりすぎるとグルテンが出ちゃうのでねやりすぎないようにま、ね、っすぐね下に押すだけです手のひらをねじらないようにしていきましょうはい固まりまりしたのでこちらを 厚さ2センチぐらい伸ばしていきます伸ばしすぎないようにしましょうねあんまり薄くなっちゃうとね美味しいスコーンとなくなっちゃいますのでねはい、周りはカウでちょっと固めていきますはい、こちらを冷蔵庫で1時間から2時間休ませます途中、40分ぐらい前になったら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 何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧くださいはい2時間経ちましたラップを剥がしていきますテーブルの上に置いちゃいましょうそうしましたら包丁でランダムにカットしていきますランダムといってもねなるべく大きさ同じにしてもらうといいですねだいたい14個から16個ぐらいにしましょうか もうね、形バラバラの方がかわいいですのでね、その辺は気にせず、ね、どんどんカットしていっちゃいましょうかはい、カットしましたらオーブンシートを敷いた天板の上に並べていきます。ちょっと離してくださいね。 はい、で表面に牛乳塗っていきます。これなくてもいいんですけどね。ちょっと私牛乳塗りたかったので塗っています。でこの後オーブンを180度に下げて18分から23分焼いていきましょう。はい、焼いていきます。焼き上がりました。 ケーキクーラーにね出していきましょう美味しそうな色ですよねこれねサクサクとした食感なんですよ結構ね綺麗に焼き上がるんですよカットしたねそのままの形でねはいじゃあこちら冷ましていきますこんな感じで出来上がりです簡単ですのでぜひ皆さんも作ってみてください ではまた。